どうするだ遠、うん、州が都人が守ってた遠州が落ちました何どっからお相手出たのか漁夫の野郎が襲ってきて花公園あはいお前は一帯を引き遠州方面へ向かえ落ち延びてくる者たちに会えるかもしれ承知です天衣虚長しかとわしを守れ 足は止めぬ速攻にて刀剣軍を殲滅する分かっただよお任せください迅速をもって刀剣を撃つのだ宗次巨女と共に千場を切り道を開け かせ早急にこういうのを任せた。 普通とならん こなかなかできるようだが喜んでお相手しようよく、もうきおったか安心してきたぜえやー ペイもオイラも生きてずっとソゾさまを守るだよ。 宝珠が現れたようになる我が衆兵たちへ六強に向た先に勝利があるなあ、防衛に徹するのだ 気に入っていただけましたか、えー、ならばもっとご覧に入れましょう勝手おー、えー 겉으로 のが立たぬいじゃどんどん強そうなやつが出てくるだま、うん、あらってきただよあロンアルツそろそろ妙な野郎を使ってやがるなカンウンチョウが刃受、はい、けていただこう、うん よしわれらもぶめをあげるぞくしょひくことがそのまま負けではない敵将撃ち取ったのよ の勝ちだぞ曹操は刀剣を破り呂布を退けた中原に広がる確固たる領土きらめく彰子聖峡なる兵天下への道を着実に歩み始めた乱世の勧誘曹操そんな曹操を祝福するかのように彼の手に宝玉が落ちる 帝が荒れ果てた都長安から落ち延びてきたのである曹操は帝を保護し本拠地巨匠に迎えたここに彼は軍友から頭一つ抜きんでた存在となったのである天使を要うせろ 世に号令せず真っ先に都周辺の空き地を民に与えると曹操様はおいらにも青州兵にも叩きをくれたんだまあ、きっちり高額の税を取るところが殿らしいっつーか殿は民の目の前に食いもんぶら下げてケツ叩いてるんだ それが殿の目指すランスの先ってか<笑>天位よ近頃はお前が一番儲けを分かっているようだな。みんなが自分の手で自分のご飯を作るようになるだかなら天陽も畑を耕さなきゃダメだぞ。おいらが教えるだよ。 おおうまた来んだよねおやおおいおいうっ。さあ位も一緒にきここんなとでできっか<笑><笑> ヘヘヘのやつヘヘヘヘヘヘヘほらヘヘせヘヘせ。ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ 北に強大な力を築きつつある名族炎庄伝国の玉璽を手に入れ自ら帝を称した炎術圧倒的な力を持つ二人が曹操の隙を虎視眈々と狙うさらに帝という宝玉に群がる狼たちも数知れなかったそして今 曹操は激戦の最中にいる相手は縁の地に立った長州戦いは悪雷転移の活躍もあり曹操軍が優位に進めていた さすがに無理か。おいおいどうしようミステキか。おならいそう。降伏しまったらどうです。え？ あ, あそうそう。降伏するなら下手に下手に出てくださいよ。<笑><笑><笑><笑> この度は幸福を受け入れていただきささやかな宴ですがあんたが曹操殿の護衛あはは怖い顔だ。俺の褒め言葉がお気に召さなかったかな。 お召し上がりよ格別のお味でしてよ俺たちばっかり食べていいのか入場を許された人間はごくわずか加こうとに何事も起こらなければよふん。これが長州のなんてたくましい方。 何が起こるかわからない有事に備えて酒は避けてあの核ってやつうちの兵は申し訳ございません本来なら皆様をお招きそりゃ大変な。 曹操の兵を残らず撃ち取れななんだどのだ 勝負だアクリアシナーはしからばいちゃいけないで、うん、しょしゅうがったしゅうきがたてことですけ。 何があろうと殿をお守りしやす<音><音><音><音> る油断れまだ他にも仕掛けがある。<音> だ。 ダッソではないアグライと共に敵将を打ち払え父上の勝路のは私が切り開きましょう命を出して加工トンがの限に気付いていても脳外に向けば上流 は, は難しかろうが 父上この先は危険です私が道を開きますゆえお待ちくださいラ雷自身と共に道を開け 逃げ切れるなどとはもわ、うん、さあさあないのうわー <タッ>ここまでならあのモサを生き返せないと一人だけなら何度もまだ。 うん、う初めて殿に会った時はなんてむちゃくちゃなお人だと思いやした<笑>でも巨女の嬉しそうな顔を見て思ったんです<笑>ああこの人の作る世の中が見てみてっ て, あ, てあれだけの嫌を受けて立っているとは。 逃げかふっ撃てっっ変わここは死んでもっておされさあ、早く逃げてください。詫びは言わぬお主の願い、しかと受け取った そうそう逃がそう早くまで追え<笑>ど殿の作る世の中をみんなに見せてやってください悪い巨匠一緒に畑を耕すのはまた今度ね。 無事だったかうん進軍準備はできているいつでも号令を出せ。 の名がいれば心強い殿こいつは弔いがせいあのくっていくし許したわけねえさあ行くぞ加工殿もうあと炎上を落とす容赦はいらん全ての敵を打ち果たせ城の東門 南門の二方面より攻めるのだ全おすすめイイ せめてはかくの思うツボンか一度引くぞ逆に誘い出してくれよ冷静だな大徳天意の死に何も感じぬのか炎霊炎城東門付近で味方が苦戦中粘土による攻撃を受けています<笑>核の差し図か 悔 <KK1> しい<是非>なら気かれば敵将 打ち取 っ, たり、うん、っマならば俺はさらに奮戦せればなるまい。 連ゥ・長州軍が援城より進軍を開始 やはり出てきよったか今こそ長州を討つ好奇よ。もっは仕宅に兵を埋めさせておけ。分かっても覚悟と美空を動かすとしる。 成功ししてるは混乱している長州のたまにようですロビオ長州のって慌てたか早く出てくればいい返り討ちにしてやる。 うわ、ん、どうだ、アドーの、何があっても、そうそ、ん、う守るんだよ。頼む、背後の敵は俺に任せてください。えー、天の敵の確立。頼みました。ふう、こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。えー、やるやる、上州で。 ひとりは覇道の前で一押しの一手だが、ね、しかし想像どおりあんたはのよにこの状況で冷静に手を打ってくるから、ね、もうだか上だ な, ならば俺は。 からを呼ばず斬ら ん, んもうとけこんなやつに情けをかける気か情けはかけん天意を討ちわしを追い詰めたその才を惜しむゆえその才があれば天下に歯を唱える日も近づく。 <笑>素晴らしいねそうそうだ<笑>情けはかけぬその際使えぬと分かれば命はないぞ悪来転移は死んだ 彼の弔い合戦に勝利した曹操は己の進むべき道を見いだす波動現実と効率を重んじ天下を迅速にまとめることを良しとする道そして霊国非道と罵られる道曹操はこの道を一人行く覚悟を決めた。 彼は巨匠に戻り新たに軍師となった核と前後策を図る下北の大勢力炎帝を戦勝した炎術核は両者が争う隙に地盤を固めるべきと主張したそんな折刀剣に代わり助手を治めていた劉備が逃げ延びてくる彼は していたリョフに襲われたのである曹操はカコートンそしてリュビらを連れジョのカヒに出兵するリュービリョフそして曹操ジョシの地で三者三様の生き様がぶつかり合う 夫廃科の長領は兄者から女手を奪うた許せねえ寮夫の野郎俺様がぶちのめして曹操そうそう殿助手の奪還に寮夫はわしにとっても打たねばならぬ敵お主が頼らずともいずれは動いて い, る い, いえ そのような形のないものでわしは動かぬこの戦は我が元に豪傑を得る例えばそう名高き武を持つ関武のような男をなそれはさてそろそろ進軍すべき頃合いであろう皆の者を進め<音声>をいせよこの地で リにを渡しうださて私たちは西の城門を押さえようか聖聖武漢牧牧琢クは貴様を飼っているようだその腕が本物かこの駅で見せてうぜ拙者の刃は患者を守るための偽物ではござらぬぞうどし仕がれひとひねりにしてやるぜ 消 し, してやる。 を置くうん、天井 の, にの下がる、うん、敵は城構えどうしたものだ、うん、この近くには水門がおい壊怖さは城を水攻めにできるんじゃないかな、うん 敵将まま、うん、過去を現状が討ち取った 取る Тируф. 劉備殿であればあのリュフにも情けをかけた お主の力は我が覇道に必要だ曹操は徐州にて呂布を破ったここに至り彼は旧友炎尚との対戦に向けて動き出す手始めに危護していた劉備に兵を貸し与え演術討伐を命じた 自分と相い入れない劉備は強敵相手にも喜んで出兵するはず曹操の思惑通り劉備は即座に出陣した波動のためならば帝も相い入れぬ勇も躊躇なく使う曹操の行動は朝廷内に不穏な空気を生んだそして帝の勅命による そうそう暗殺計画が露呈した。 陳を殺す気かなぜ私が陛下をシーシー立てま奉らねばならんのです陳はお前を殺そうとした故に死いされても文句は言えぬ<笑>陛下は聡明であらせられる 陛下が殺したいのであればさあいかように秦はお前が怖い味方の死に涙せず必要とあらば敵とも組む逆に必要なき者は躊躇なく排除するたとえ秦であっても世は民なくば成り立たず。 神は陛下なくば動かず陛下は必要とされましょう少なくとも私がいる限りは陛下があってこそこのそう思うとこは自由に動ける私は新しき世を皆に見せる をゆかねばならんのです演術討伐の命を受けた劉備は力戦し演術軍を撃破する弱体化した演術はもはや曹操の敵ではなくあっけなく滅びたそして 劉備が突如反旗を翻した曹操は大軍をもって劉備軍を完膚なきまでに叩きのめすなすべきものも見えず陣を掲げる劉備は乱を呼ぶ存在に過ぎぬ曹操の意志を体現したような猛攻の前に劉備軍は崩壊劉備は 再び流浪の実となったこの激戦で一人の将が曹操に下る魏と雄霊と地を兼ね備えた豪将関羽である曹操は以前より欲していたこの男を得て喜び側近として扱うここに至り曹操は 旧友圓生との決戦に臨む彼は満を持して決戦の地関東に軍勢を進めた曹操と圓生天下分け目の大戦ここに開幕まあ取るべき策は明白。 白馬遠心におりを置いて労働その後に格好撃破ええ多くとも優柔不断で上辺を気にする一昔前の英雄遠心が曹操殿の言う通りの人物ならこれでおしまいしかしこのおりこそが問題であろう敵は数で勝るゆえ 些細なおとりなど、しがにもかけぬ。ははは、いい着眼点だね。そうそうだが、夢中になるのもうろづける。申し訳ござらん。確証のみで、出過ぎたまね。父よ。ならば、あなたが行くしかあるまい。ん<笑>わしがおとりか。 素晴らしいねえ早だなさすがは曹操殿の息子だ曹操殿は極上の餌そこで曹操殿には中央日清後中、うん、敵の戦<笑>その通り早起殿と俺は遠心から攻める 家グだろ。白馬は頼みましたよ。承知した。いいだろう。各お前の希望。